死んだ布の酒場きました僕がオブセッションになる確率高いなーキラーはカニバルだねキャンプされたらきついけどどうかな 左側にいる仲間バレそうバレたね救助に行こう最悪猶予で逃げてまだ5台だから急がなきゃ 近づいてきてるけどこれはつけ切りたいめちゃめちゃ追いかけてくる。 なんでこっち来ちゃったんだろう逃げる場所ないやったミスってくれた、ね、やられたー こんなの無理恥ずかしくて目も当てられないみんちゃんありがとうこの上一緒に回そう みんちゃん言ってくれる放置してもう一人が追われてるのかなこっち来そうだから発電機変えよう。うもしかして不滅持ちだったのかな起き上がるまでが早かった。 こっちに飛んでくるよねきたーごめん逃げ場所がわからなかった ゼロ秒で捕獲されて申し訳ございません。だ、誰かー。みんちゃん、ありがとう。次僕ラストだから治療してもらっちゃった。よし2階の発電機回そう。 はまずいなー。猶予あるし僕が助けに行かなきゃおおみんちゃん血族持ちだから見えてるねー任せようまずい隠れなきゃ なんとかバレずに済んだまた誰か追われてる今度はどこから目の前から来てたまずいまずいまずい。まずいまずい チャージが早すぎる何全員ハイずリ狙ってるのねえありがとう。 とりあえずゲート前まで行って、治療してほしい。開けちゃうみんちゃん場所が遠いなー。ありがとう。血の番人なりそうで怖いなー。チェックしとこう。んフックまで間に合わなかったこっちも開けとこう。 また遠いあ、ライトか鍵でないかな救急キットかーあれまた逃げれてるみんちゃんの肉壁入りたい あったのこれは血の番人だみんな出るよこの後全員処刑されました